えれの作んないのいたえっとね、えーいたバッグはないけど、うん、私あのー、いつだったかな学生の時かな、うん、あのー、すっごい痛かったことをしてたの何何何 に, な に, な に, なにあのーうん、自分の、うん、自分の残白痘と挽回を考えてた<笑><笑>ブリそう でそのジャンプ漫画ジャンプアニメがすごい家族内で流行って流行、うんうん、って、うん「なると」だったり、うん「ドラゴンボール」だったりいろいろみんなで見てたんだけど、うん、その中で「ブリーチ」を見た時に「えっ残白糖私も欲しい」と思って、うん、なんかいつしか自分で一生懸命何がいいかな漢字とかも漢字辞書とかで調べて<笑><笑>作ってたもうね覚えてないんだけどあなんてやつだったか覚えてないな。<笑>そうなんかあの 最初さ、うん、こう解放する時のさ言葉とかもあるじゃないな、うん、うん、とかしろみたいな、うんうんうん、それも一生懸命考えて<笑>一番かっこいいやつ選んでたんだねそう漢字とかもすごいなんかキラキラした感じの、うん、隠す多いやつ<笑>隠す多いやつ<笑>ああそうだ やってたな、たいたいやもう今さ呼吸的なことだよね そ, れ そ, う そ, うそう今子どもたちが僕僕なりの呼吸みたいなやつやってるみたいな、うんうん、そ, うそういう世代になったんだもんねもうねい や, 本当いやすごいよねなんかこうやってはたから見てるとさ呼吸とか考えてくれたらうれしいってなるしかわいいってなるけど、うん、自分の過去を掘り返すと、うん、恥ずかしいみたいな<笑>今呼吸とかやってる子たちもすぐに呼吸。<笑><笑> その時にしかできないことだからね存分に楽しんでほしい